かみざしもざが。なんで。なんで、なんぞと、とりも以上。えでもそ、その…会議室で座るとき、座下っかみざしもざ。あ、でもそ、それ、帰れなかったっ。はい、時代遅れですね。<笑>カスタムギャラリーって言って、あの、誰をどこに配置するか。 でできるようにななったんです2021年かさすがにみんな「えズームでも上座下座ってやんなきゃいけないんだ」ってなっ て, てもう無理ってなったら Zoom の日本の運営会社がオフィシャルに声明を出して「今回のアップグレードは日本の上座下座のためではありません」っていうのをちゃんと出したんだけどそれでもやっぱまだ使う人もいる喋ってる人がギャラリーで一緒に見れるやつ、うん、それを配置で一番左上を偉い人に順に。 それズームが正式にオフィシャルに出さなかったら多分こう左から並べてちょっとみんな傾いたまま参加しなきゃいけないと思うんです<笑>みんな斜めずっと日本人肩取っちゃうみたいな時期になっちゃうからこれ危ないところだったんですそういうのありますよね、えーなん Zoom、でもミートはそんなレアウト変えられなくないああそうなんだ変えんですかちょっとマナー違反だなミートルーグルマナー違反だな 発送なったらば招待メールは2回送んないといけない、ね、なあのスケジュール設定した日と、まあ、その前日とかのリマインドでしかも Zoom って自動でさ URL となんとかのミーティングとか生成されるんじゃんそれを一旦ん消してあの な, いないの打ち合わせで例でもさ普通にさ勝手にあの承認するとさカレンダーに入っちゃうじゃんメールでリマインドですでですメールでリマインドです暇ですね暇ですでしかもその なんとかのミーティングここにおまけ情報っていうのをつけるとなおだ最近なんかドライアイになってしまって眼科に行ったら目薬処方されましたみたいな知らんがなおまけ情報つける<笑>マジで知らんがなお前の動画マナー大国でしょあとそうなんかさ別メールでそのクークルもあミートもズームもそうだけど別メールで案内してくるやつ嫌いなんですよ、うん だってリンク飛ばしてくれたら承認してグーグル l e カメラに載せる自分で忘れないのに MLS とか特に丁寧なのかわかんないんですけど「うーちょうここのリンクからお入りください」みたいな別々のものがまってるねいいねそれ忘れるんだよそれ忘れるよねそう、えー、しかもなんかこれマジめんどくせえのなん か, なんかロケンの私だからあのか結局要所理は全部スターにしてるからスターも数 族, 族必死に毎日消してんのそういうやつって 会議の日まではスターは消せないじゃ ん,、うん、だから私のスターの一つこんなつまんない条件になってるのもすごいので、ね<笑>。いやいやいや、彼はまだ守ってるね、素敵だね。<笑>社会人になって一発目に疑問だったのが、あの大変お世話になっておりますって頭に入れなきゃいけないじゃん、えっと。俺だって初対面の人にも送んなきゃいけないのって。そうだよね。世話になってない。<笑>だから。 これからお世話になる可能性を秘めている伊藤です が, <笑>が正しいこれからあなたにお世話になる可能性が可能性はかなり秘めてます伊藤ですが正しいんだけど何も<笑>つけないといけないんですねそうでもね 最近だから そ, それがめちゃくちゃ実は幅が広くて中では例えば社内で忙しい人でいればいることを全部外す何年さん何年んも全部外すあのただのショートメールみたいなやり取りになる人もいるでもなんかちゃんとまあ見ましたよっていうのはう了解ですは送り返すけど そ, うですよ、ね、もうそれ以上は分、うん、かんないもマナーの鬼だから了解ですっていう前にいつもお世話になっております本当に最近お忙しい中本当にすいませんモ手を忘れてしまって「すいません了解です」 嘘つけ送る送 る, 送 る, 送るもう送る送決めたマナーの鬼だ了解ですなんかいって了解ですしか書いてないこいつ<笑>でも名上は了解です言わない了解がなんかちょっと軽い承知しましたいや私かしこまりましたか し, ましかしこまりましたかしこまりましたみっくりまーすもう名前らずかしこまってないかしこらないねかしこまりましたしま全部かしこまりましたマジで、まあ、結構やっぱメールにうるさいかもしれないうちの マナー講師って誰がなるのってちょっと気になったでしょ気うなりましたあのねチューアーデスさんいや他人アテンダントさんなんですよやっぱマナーの鬼と言われている、うん、でその証拠に2010年に JAL が破綻した時に、うん、一斉にみんなあのマナー講師に転校したっていうことが一気に増えたの よ,、はいはいはい、たのよコロナ禍で日本国が一部の人をさ農作業の収穫に回すっていう素晴らしい英断を下したじゃないゃん、うん、そんなん彼女たちからたら受け入れがたいわけよ 私は空の素敵なお姉さんになれると思ったのになんでこんな傘かぶってそうそうそうじゃがいも取んなきゃいけねえんだよって<笑>日焼けする し, するしもう絶対やめるわけよ、うん、今後間違いなくマナー講師爆弾超増えるどんどんマナーを増えていく<笑>でもさそういう人たちさずんん使ったことないじゃん土地いらないからさ勉強すんだよあのよ塾があるのよマナー講師に通う あマスクのマナーもありますよ、白、柄付きのマスクはダメ、それでさ、日本の小学校ですごいニュースになったよね、なんかピンクのマスクつけてたら、先生に怒られて、白じゃなくてダメっていう、えっ、パ<笑>ナ<ラ>よ。<笑> いやなんマナーについては「なんで」はマジで禁句なのよ「<笑>なんで」って言った瞬間死ぬと思った方がいいマナー業界においては<笑>、はいはい、結構マスク嫌いな人は外したりしてるからうちのほうに帰ります外せるでもなんか子どあは学校で絶対ずっとつけていかなきゃいけなくて<笑>、うん、外せないんだってえなんか怖いんだけ ど, い, だけどいやなんかんん下半分見ると怖いっていう子供が増えてんだって で も, でも表情ってさこれが全部でセットなんだよ、ね、そ, それで表情の読み取り方もちょっと支障が出るんじゃないかっ、うん、じゃあさっきまでさえみんな組むが、うん、俺でもそので育った子って将来的にここを取っただけで興奮するああ性癖になりそう確かに あ, あの子がマスクを取ってるみたいな性癖壊れちゃうんじゃないかなと思ってらっしゃるす早く取ってあげたい、ね、あと 黒, 黒に白シャツもダメ あ、じゃ、黒マスクに白シャツもダメです。あ、理由はないです。びっくりした。<笑>なんでみたいな顔してるから。なんでじゃねえよ。カラマスクは大人の世界では流行ってて、みんなカラーマスクしてるの。まあ、ビジネスまでは適切ですよね。<笑>でも、確かにスーツ着てる人ってさ。あんまり色マスク使ってないよね。うん、もはや、もはやスーツ着てる人も合わないし。 も兄ちゃんはもうダメよマナーじゃないとこにいるからもう一回ちゃんとマナーを一から学んだ方がいい、うん、謝りに行くときにさ、うん、トラヤのようかんってくるじゃん持ってくいやでも何でもよくないってんすか マカロンとかで良くないと 思, 思ったでもこの年になると「謝罪はとらや以外ないだろう」って思わない黒いしなんかシックだし あ, あ, あ, あとさ重いじゃんとらがあで羊羹、ね、重いじゃんでこれがさなんかふわふわ口溶けマカロンみたいなのでさあ高いんですよ高いだからやっぱ謝罪に行くのはトラやの羊羹っていうのは、うんうん、から切腹もなか切腹もなか 謝罪を表してる感じのおやつがあるんです。そうマナーなの。でもそれ定番がいいんですよね。だって定番がないとむしろ謝罪を表せないからどうか。あ、でもこれを買ってる人はみんな謝罪してるって思っちゃう。俺、俺、たドライヤー持ってるとっ、あ、今から謝罪なんだ。頑張れってめっちゃ思う。う頑張って、あれやのようかん。 で か, いやつだよね、でかいやつと黒いやつの車入れてあれで謝罪に行くやっぱなんか や, いい、ね、やっぱ頼もしいってなるも ん, ん手に下げてると、うん、俺これで謝れるんだだめ。これがマリトッツォでは成立しない切腹<笑>モナカ伝わってんのか台湾の人説得もなか知らない知らない説得もなかさすがに出動されることなかったる。 割れ線だっけ？なんかね自分で作るんだよ、ねそうそう。割れて、あ、それあのでも自分で作るものが買うことあるけど、はみ出すんだよ、ね。あ、そう。はみ出て、はみ出て、あのー、その餡子が丸で切腹した後に腸がこぼれてる可能性最悪の形になる。<笑><笑>私ねこの間まさに手作りモナカを買ったんですけど、うん、あのねあ餡が非常に多いわけ。 あの美味しくないです。ちゃんとした分量で。でもこれ美味しいんだよ、これ、違うじゃん、だからさ、これ半分がの量がちょうどいいんですよね。でも切腹してないじゃん。切 腹, してない、ね、君切腹じゃないね、このお腹ってなるの。君てての 美, 味美味しさ取りたいんですけど。何、何君謝罪に美味しさ持ってきてるんだよ。僕は切腹したものが見たいんだよ。<笑> え、でもさ、それで言うとさやっぱ日本だからトラヤのようかんじゃん、うんうん、もう海外の人の外の謝罪はどうするどうのも台湾にもあるんじゃないのやっぱなんか台湾で謝罪なさそうじゃなくて謝 罪, な謝罪じゃなくてもう法廷争うか殺し合いじゃないかと思うんだよねん<笑><笑>だ台湾なんで謝ろうよ謝ったら死ぬ方でしたもんね食事中で言うと、うん、音を出してラーメンを食べる、うん はマジででんだよね外国<笑>人は本当にあにそれを昔留学生から言われてちっちゃい頃に本当にもう声出しちゃダメ音出しちゃダ メ, 絶対ダメだって音出したら本当にめっちゃ怒れ、ね、られたちゃんと電源に乗せて食べて、うん、基本音出さないそうそ う, そう基本音出さないクシャクシャクシャってなるのは絶対超もない NG だ音出せば出すほどうまく感じるからね日本人なんて。